はい、独立開業者たい。全ての理学療法士にお知らせしたいと思ってるんですけれども、あなたが今まで病院で身につけてきたスキルというものは全く役に立ちません。これからあなたが独立開業してやっていくて、必要なスキルというものは自由診療分野であなたのいいねで。 病院に患者さんが行くんじゃなくて、あなた自身を買ってもらってですね、あなたの名前で集客できるようになるという、そういうふうなことを目指さないといけないんですね。なので、今まで病院で習ったことだったりだとか、養成校で学んできたことということをやっていった延長線上に、独立開業で成功できるということは絶対にないです。だかからららあななななたたがやいいいといけないことけこは何なのか っ, て言ったら 自費で通用する治療技術と自費の患者さんを集めるというふうなことのこの2つをまずですねあの他の人よりも引き入れないといけないわけですだから周りのセラピストを見ちゃダメなんですよね自分自身がそういうふうにいつか独立開業したいとかこの業界をやっぱもう去りたいと思ってるのであればやっぱりですねそういうふうなこの2つの技術を身につけるために自分に自己投資をしていくということをやっていってですね独立開業で成功するためのまずは道を作っていくということをやらないといけないんですねけれどもこの自費で通用する治療テクニックと自費の患者さん 集める方法というものはどこにも載ってません。どんなに著名な先生でもの中でも書籍でもわからないです。これはですね。実際に独立開業した人だけがわかる中身だったんですね。 で今回ですね、その中身にですね、私、藤井聡子、今まで、えー、日本全国1000以上の理学療法士の独立開業を携わってきた私がですね、書籍を書きました。今回これを無料でプレゼントいたしますので、えー、いつかは独立開業してみたいな、いつかは自分自身の腕で食っていきたいなと思っている先生は、ぜひですね、この下のリンク、YouTube の下の概要欄からりましゲットしてみてください。以上です。